皆さんこんばんこばはコスタントルステ今年は令和3年になっています。明けましておめでとうございます。今年の目標として、えー、新しいビデオを、えー、少なくとも月に1回やりたいと思っているので今日は、えー、11あ違う1月の最後の日なのでまたくだらないビデオを作ります。リアクションビデオを作りたいと思っています。 今日のビデオは、えー、面白いアメリカの広告あ、アメリカじゃない世界中の面白い広告見てみよう。And t h <笑><笑>んーまー、あ、まあね。英語わからなくてもわかったみたいな。ね、何が起こるの<笑> なるほどね。Now, 男性の幸せ違うよねでもいうこと これよ聞いてください。ああ、そ, あそうだね。なんか全て食べないと失礼です。っていうのがあるんですけど、中国人はね全て食べると、あの、なんていうかおかわりやってくれる。 HSBC「TheWorld's Local Bank」意味わかんない銀行のこ銀行の広告かやばいなんか英語英語っぽくない何これ こういう子供もたまにいるね<笑>すげえ、まあ、びっくりしたファンセクシーセーフ ?Use condoms だよ意味変わらないなら説明説明はしてあげない<笑> 何がなるほどね。僕も僕もちょっと、そうします。だから今見せてな、いお腹の方。 やばいやばい That killed him. おお殺したってちょうど悪い痛みで言ったまあまあねあんまり面白くないえそれ最後かやばい子供のやつだけ好きだったじゃあ どれが一番楽しかったか面白かったかコメントで教えてくださいじゃあまたねピースとりあえず消毒しよう<笑>超バカだ OK 行きましょう